<笑><笑>はい、どうも富ナチャンネルでございます。今日はどこ行く。今日はニトリ、あ、ちゃちゃちゃあ、今日は買い物。<笑>どこ行く。<笑>ニトリ、買い物、ゆうても。<笑>行きます。なんでもありかも。<笑>いや、だって、うちら の, のチャンネルはやな。 行っていいなとからいいのよまあ言うてもうちらのチャンネルの視聴者さんの層って男性の方が多いから、うん、なんかどうなんやろうとは思うけど 俺, 俺が買いたいもの片方い<笑>確かにでもだからまあでもなんか TikTok で。 良さげなアイテムっていうかなんか便利そうなグッズ紹介してたからそれをちょっと買いに行きたいわけ花粉対策はないの。<笑>もう着てるよなと思うさ じゃまずこれマグネットで洗濯機のところに取り付けてタオルをつかけるやつ、うん、でこれが伸縮式で強力なマグネットらしいね、うんうんうん。これをちょっと取り付けてみようと思います、はい、これはあれ違う洗濯機とかさあのうちの洗濯機い け, ろんいけると思うこの狭いなお家とかさ1人暮らしの人とかさそういう人らでも親子役立つかもしらんよ 二十年もねうちの洗濯機なあこれ組み立てなあかんからい い, いいやい組み立てるいうてなあかんないかん早送りされるのかなする早送り。 これしくできるから、うん、これを洗濯機の横に合わせてうん、おおー結構あ結構頑丈うー ん, なんかか何だろうこんなんとかのしてもいけそうほらうーん前実は使っててんなこういうの。 でもここでネジでこう締めるやつやってん、うん、でそれがちょっとなんか緩んできて下に落ちたりとかするから、うん、ちょっと面倒。これ結構頑丈よ。もうちょっとこう手前に出したらもう一個。ん？ほら、ここもかけられるし。かけてみてよ。何を？ああ、綺麗な。 うーんいいねでこれが邪魔になる時出っ張っててこう洗濯物とかやるときに邪魔やったらこれをこ う, あ<笑>これをこうやって下に向けつけるって書いてある。 うんまあ多分やらんやろな<笑>この感じやたらずっと出っ放しそしてこれキッチンペーパーホルダーやねんけど、うん、なんか片手で簡単に切れんねんて、はい、これがこうこれもすごい強力なマグネットがついてて、うん、あの普通のキッチンペーパー じゃなくてうちさコストコのキッチンペーパー使ってるやん、うん、でコストコのキッチンペーパーってちょっと太いやん大きいやんでそれも黄金のやつも入るって書いてるからこういうの探してて、うん、で今さうちここにキッチンペーパー置いてねこれが不便やねんなパッと切れへんし苦肉、うん、の策でここに置いてたんやけど突っ張り棒でこれを。 使えるかなと思って使われへんかったら最悪やけどあ、余裕だねまだいけこれまだ新品じゃないから、うん、あけど新品でもいけそうこれを一回外す何してんのくれすりすりこれで、ね、だいぶ楽になるで こう部分あげて取ってでうわーこれ、ね、いいねこれで楽になりますようまや<笑>片手でいける、ね、いけるねよっしゃよっしゃこうバタバタしてこう料理作ってるときにな、うん、もうめっちゃ大変やってん うん、よかったこれもうこれは正解やなうんそれともう一個これ何それこれなんか「隙間まほこり取り」っていって TikTok でやっててしなるやつな、ね、そうこれちょっとでもさやったらさちう何でうちの<笑>洗濯機の下 やったことないから絶対汚い洗濯機の下入るそれそ冷蔵庫の下やていけんちゃん。冷蔵庫の下とかもいけんこれ普通の市販のあの、うん、床拭くやつとかあるやんクイックルワイパーとかうんなでいけんくるんじゃないか こ, こうやって、うん、ちょっとやってみるそこ無理ちゃうこれが冷蔵庫ほら見て失んねんうんうんわかる うん、掃除したい人多いな<笑>ちょっと冷蔵庫の人やってみる入るのするこれここにのこういういカバーついてるど、うん、うしたやってみるうんちょっと怖い な,、うん、どうなそうお、汚い 洗面所。スポンジ。はい。これがどうも張り付くらしい。こんな雫型になってて。これを剥がす。うん。こ、う、の、ん、白いのも剥がしてましたよな。<笑>でこれでどこでもくっつくから、こういうとこでもいいし、こういうとこでもいいし。これで。 いつでも洗面台をきれいに洗える邪魔<笑>にならんちょっと洗いたいちょっと汚れてるのを取りたいっていうの便利じゃないなるほどねは、うん、はい、はい、はい、というわけで今日はニトリの便利グッズを便利アイテムおすすめのおやつをお送りしました。はい、はい、もうほぼ 洗濯機だよりって<笑>そう、どういう意味<笑>洗濯機に貼り付くやつばっかり<笑>はい、はい、そういうわけで、皆さんまたニトリのおすすめ品があったら教えてください枕やね、枕欲しかったけどねああ、どうもそんなうん。いびきかく<笑><横を><笑>成するやじゃあ、横向いてぐっすり寝れるやつひび痛い、ね、の治るや そう、それで「ついで」って言ったんなんやけど、うん、うちらも実は服売ってんねんな、うん、<笑>これ今着てるやつもそうなんやけど実際にまあ聞かれたりすんのよ、うん、えそれ何って言ってな、うん、でそういうのでまああの実はこう服も売ってますでこういう感じでまあまあええ値段するけどなうん物いいからな そ う, うちらも着たりしてるけどしっかりしてるし T シャツもベロンベロンになれへんしなそうやなものによってはプリントがちょっと剥がれてきたりするのもあるけど、うん、それも全部実際使ってみてわかるもんな、うん、実際着てみて本当なんかしっかりしてるあの着心地もいいし<笑>安っぽくない、うん、<笑>ちょっと値段はするけどだ、うん、からかそうでこれはあのー、ペイントリーっていう会社を挟んで 売ってるやつやから実際に私らが直接販売して売ってお送りしてでお金ももらってっていうわけじゃなくってその会社を通してっていう形になるんですけどやってますあともう一個やってるのがこのすずりっていうあこっちやねこっちのやつは雑貨系スマホケースとかマグカップとかマスクとかあといつも使ってるエコバッグとかこういったのを てますもしよかったらあのリコーナーに貼っておきますんで見てみてくださいちらっとこ<笑>んなんもやってますはい今日のところは以上ですはいさよなら。